七つの大罪を探すメリオダスたちの旅に、新たな仲間が加わった。その名はエリザベス。エリザベスです。ふ日つものですが、よろしくお願いします。おお、よろしくな。ところで、ふ日つものってどういう意味か知ってる知りません。俺もじゃあ、またな。冒険の旅は、まだまだ続く。次回、七つの大罪、聖騎士の剣。ちなみに、太くて丈夫って意味だぜ。ほ、ほ